今、卵使ってる状態のタレにほら、どうこれもうセクシーどうも貝原龍山ですこの刺身を作ったのは誰だ、はい、今回はですね貝原龍山が完全に喜ぶ喜ぶ至高のレシピです何の至高かって言うとですね至高の煮卵です完全にこれを出したらですね本物の貝原龍山もですねこの煮卵を作ったのは誰だっていう怒るぐらいの美味しさです 今回は貝原龍山を完全にぶち切れさせるんですね最高にうまい卵を作っていきたいと思います大丈夫かな俺美味しいもの作者に消されねえかなこれ大丈夫かえー、じゃあなんかいろいろ炎上しそうですけども頑張りますもう何回も炎上してるから大丈夫、えー、ということで今回使いますのは卵これは別に至高の卵とかじゃなくてスーパーの卵 はい、そしてかつお節あとにんにく僕といえばにんにくですから、はい、これで美味しすぎてブチ切れるブチ切れるぐらい美味しい最高の至高の煮卵作っていきたい<音楽>ということで至高の煮卵を作っていくために一番大事なことはやっぱね自らを至高にしていくこと僕が完璧に貝原優さんになりきるために自らを至高にしていきますいきますくぅ最高だんだん気になる はいじゃあやっていきますはいじゃあですねやっていきたいと思いますまずね煮卵のタレ漬けダレ作っていきたいと思いますこれですね鰹節やっぱね鰹節の香りをね立たせたほうがうまいですこれは至高のレシピなんでねお醤油とかだけでも美味しいんですけどねやっぱり出汁の味効かせたほうが味たまって、えー、最後にうまくなりますこの鰹節これをですね40秒レンチンして粉にしていきますこれ池盛もしす 池森システム使いまくりなんでこれと出会って僕人生変わったんででこれチンした終わった鰹節は こんんな感じで揉んで揉いきますそうするとね粉々になって鰹節このままね煮卵とつけてもいいんですけども結構ねあの鰹節そのままやるとあの鰹の感じ残るんですよね粒子が大きいとだから歯に引っかかったりするんでこう、ね、粉にするとだしも出やすくなるし非常にねあのいいんですよそして鰹の香りがこ卵に移ってすっごくだしのいい香りがするんですねこのやり方すごいですでこんな感じでねで完全に粉になりましたね粉になりましたらこ鍋に入れていきます これでね、あのー、漬けだれ作りますんでねで、これをみりン大さじ3これ甘みとコクですねつけていきますで鮭大さじ2半ここに味の素ですね1234567振りですはいこれねかつお節っていうのはイノシン酸が入りますそしてこの味の素グルタミン酸を入れるんですねそうするとうまみの相乗効果で非常にいいうまみがつきますでお砂糖ちょっと甘みつけます 5さじ半ちょっとね甘み甘があったほうがいいでここに醤油ですこれ大さじ4ですでこれねまずねこれで沸かすこれなんで沸かすかっていうとね酒とみりんを飛ばす完全にぶっ飛ばすそれが試行なんですはいでもこれ味の素入ってるから多分あのー、貝原優さんは激怒すると思うんで抗議分がきそうですよ ね, れねでこれを まあ煮詰めることによってですねどういう効果があるかというとアルコール飛ばしてあとね醤油に火が入ることでちょっとまろみが増すんですね醤油の角を取るなんで、えっと、ちょっとねブクブクっとちょっと沸かしていきますで大体あの全体が沸騰してきたなと思ったら OK なんで そしたらですね今からゆで卵ゆでていくんですけども熱いまんまだとゆで卵ね入れたら固まっちゃうんですよなんでこれ一回冷ましますで冷ます時にこいつあ青ネギまあネギの青いところですねこれあればあったほうがネギの香りがついてうまいですあとにんにくさっき出てきたにんにくあったじゃないですかはい砕いたにんにく一ペン一ペン一本 ポ, ポンポンポンポンポンポンこれ昨日の先残ってんのこれ でこいつを、えっと、冷まましておきます冷たくするまではいかなくていいんですけども人肌ぐらいまで探し探し冷ました冷まします、えー、じゃあですね、えー、とこちら沸かしたお湯がありましてここには卵がありまして卵なんですけども冷蔵庫から出したての卵そのほうがですね中身が冷たいので結構半熟にいきやすいです、えー、でこれですね、えー、とこのまま入れてもいいんですけどもちょっと温度差で結構ね割れやすくなってるんですねだから表面だけちょっと慣らしたいんですね温度をねほら見てくださいこうやってね水に浸すんですよ はい、もう一瞬でいいです、はい、そしたらこれ水取りますよはいこうすることによってこの温度差が軽減されますんで割れにくくなりますそしたらお湯はですね、えっと、あんまりポコポコさせない最初は中火ぐらい で,、えー、でそっと入れるそっと入れるってどういう風にするかっていうとできればねこういうざるで入れてくださいあんまりねボトボトって入れると衝撃で割れちゃいますこうやって沈めていく沸騰したお湯の方が、えっと、半熟に仕上がりやすいです で、また入れていきますはいで今回ねつけ汁的に7個ぐらいいけるんですけどもまあ6個でも5個でも構いませんそれはそっとですそっと入れてくださいねす。んまりガタンガタンってやると荒れちゃいますね赤ちゃんを扱うようにあママですよということでパパになりきっておりますはいママ、まあ、でも可能ですじゃあ7分でいいかな7分にしとこう今回 ちょっとろっといく感じでこっからの火の温度大切です中火でやってくださいこれ弱火だとね温度下がり続けていくのでなんで中火でこれくらいの火ですよはい皆さん中火覚えてくださいねここで弱火にしちゃったりとか強火に過ぎちゃったりすると7分経ってもですねちょっとドロドローかなーっていう感じになりますので7分 ね, ね7分もしくはもうちょっと固めが好きな方は7分半ぐらいやってくださいということで7分後にジャンプ はいそれではですねえっと出来上がりました7分茹でましたボコボコボコボコいってるような こ, こ, こういう状態でですねはいえそしたらもう取り出していきます水あの お, お湯もう出すじゃないですか、ね、で1個も割れてないですまずねえっとこれで冷やすよーく冷やしますここにね氷入れるんですよねなくてもいいんですけどもからむくのなんかすごい苦手だなっていう方は、えっと、氷入れてくださいなんでかっていうと氷を入れるとね卵をね縮みますんで中がだからねあのむきやすくなるんですよ よく冷やしたら、ケツから割ります。ケツから割ったら、おケツから剥いていきます。こう、水流しながらね。で、この水が、この隙間に入ってですね、隙間産業なんですね。こういう感じです。隙間に入ると、こうやって殻が剥きやすくなる。ほら、見て、ツルンと剥けたでしょ、これ。これですよ。もう、赤ちゃんみたい。で、これをね、全部やっていく。はい。そうしましたらですね、卵を、これ全部、トゥルントゥルンの赤ちゃん肌になりましたんで、こいつをね、えっと、つけていきます。 ジップロックとかでもいいんですけどもこういうねなんかね袋の方がいいですこういう袋の方がえと空気抜きやすいんですよねこういうポリ袋みたいなねあのスーパーで売ってますんでこういうのあるといいですでここにもうねこれねタレ完全に冷めてるんですよこれ室温ぐらいになってますでこいつをもうガーッと入れていくこのタレがね最高にうまいですからんでこいつなんですけどもできるだけ空気抜きたいんですよこれ水溜めたボウル入れますそうするとちょっと水入れすぎましたこれ 分かりますこれ全部今卵使ってる状態のタレに、はい、で こ, こ, ここでこれ結ぶんですね まあね、水圧でこう空気を追い出していくっていう方法なんで煮卵とかね漬けを作るときはこういうのでやったほらほらほら見てください全部使ってるでしょこれこれだと味が染みやすいんででこれでボウルかなんかに入 れ, い入れといてでこ れ, これで、えー、冷蔵庫丸1日で美味しく食べられるんですけども僕のオススメは3日ぐらい漬けたのが一番うまいですそうするとねガッと味染みてすっごくいいおつまみになりますん で, で今回はこれでやっていきますはいで前回漬けたのがありますんで前回漬けたのをちょっと持ってきます 前回つけたのが こ, こちらですね、はい、いい感じで使ってますねこれ ね, ね3分クッキング方式こんな感じで、ねえー、と個数が少なくなってるのは僕が味見で酒飲んでしまったので<笑>すいませんこれいい感じにこれね2日間ぐらいつけたかなじゃあいきますよ、はい、ほらどうこれこの真ん中がプルッとしててこの茹で方ですよ皆さん 皆さん、見てますかこの断面見せたかったんですよ皆さんにはいこんな感じですかこんな感じああもうセクシーこの断面を皆様にこの断面を皆様におすすめあー見ていただきたいと持ってきますはいでねあの光がもし浅い時はここにタレねタレちょっとかけてあげるとねあの味増しますで ということで、こちらで至高の味玉、完成でございますはい、じゃあ最高に美味しそうな味玉完成しましたのでいただいていただいただいていただて い, い, いただきますキムギ僕はね、煮卵はラーメン屋のつまみだと思ってるんでねビールです、やっぱりねラーメン屋はほとんどビールしか置いてないからねこれですね、じゃましょね じゃあまずはプレーンでいきたいと思いますお味めっちゃ染みとるうんこの味だよマジで僕が食べてきた味玉煮卵か煮卵の中でダントツ美味いです鰹節のうまみと香りもギュッと染みてますしあのニンニクとあのネギ の, あの香味野菜の香りもギュッと入ってます美味しいもう一個いいっすかこれね あもういいと思うんですよねブラックペッパーかけていいですかこれで最高にビール合いますあ<笑>最高ですね誰もね結構ろみがあるんですけどもここにキュッとブラックペッパーの香り入るとにひんやりうまつ疲れがちょっと浅いなと思ったらお塩ね一つのみしてくださいこれお塩僕は禁じ手ですこれ は, ででこれは最高あすいません メンバーとチャーシュもお願いしますって感じですねあとね、ラー油。じゃあちょっと待つもう止めどないラー油。絶対ラーユあからゼラチンみたいに固まったこのキメオーマイガー好きすぎる愛してるからあーこれ全部食べたい全部食べたいけどやっぱり独り占めするのは良くないのでタッチハンスお疲れですガンバーイどうぞこちらが志向のメニューです私美食クラブが選んできた ありがとうございます、うん、早速いただきます、うんうん、これに勝てるのはないと思う鰹節いいっすねめちゃめちゃ効いてますねこかつおないよね基本的に煮卵ってだいたいお醤油とみりんと酒作ると思うんだけど、まあ、ここにかつおの旨みと味のごとグルタミンの旨みを加えることによって味の玉手箱や味の玉手箱や貝原雄さんが言うとるんや味の玉手箱ええ元そっちなんですか いやもい…<笑>あの、ひ こ, 回です<笑>でもこれマジで止まらなかったりわ分かりますうまいでしょ1個食ったらまた次なっちゃちょっとちょっとあのラー油いってくださいああラー油いってください あ, あうん、最高じゃ いやこれマジサイコっスわ。傑作だと思 う, もう許されるならもう全部食いたいですもんね、うん、俺も全部食いたい全部食いたいけどまあほら達也と哲也、うん、残して お, おかないとやっぱりねこれだけでも無限に飲めますね、うん、味もしねあの疲れが浅いなと思ったらねお塩ちょっと振るとねあの味締まりますんででも3日つければねお塩いらないと思う一番うまいのはねこれねあのご飯にねのっけてね 汁, 汁ぶっかけずの漬け 汁, 漬け汁漬けもうねう罪だよ滞在 無期懲役ということで無期懲役、えー、煮卵ぜひ皆さんお試しください<笑>名前変わっちゃってどうですかこの断面を皆様にこの断面を皆様におすすめ見ていただきたい